平成30年11月10日、第13回阿蘇市子ども芸術祭が開かれ、日頃取り組んでいる伝統芸能や吹奏楽のステージが披露されました。これは阿蘇市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校や合唱団などが参加して毎年秋に開かれているもので、今年は15団体が参加しました。はじめは、 演じによる太鼓や鼓敵の演奏また来年3月に並行する阿蘇市立山田小学校の全校児童による伝統芸能虎舞などが披露され大きな拍手が送られましたこの子ども芸術祭では小学生や中学生が司会に挑戦大きな舞台に緊張した様子でしたが手話通訳者とぴったり息の合った司会を最後までやり遂げ 今日の経験をこれかから生ししてていいきたたと感想を述べていましたこの日は一日を通して、和太鼓や合唱、全国大会にも出場した伝統芸能の虎舞、また、ジャズの名曲で観客と一体となり盛り上がった吹奏楽のステージ、そして、大人顔負けの神楽の舞など、阿蘇市の子供たちによる芸術の秋を堪能する催しとなりました。